皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年4月22日。昨日の動画で検討した通り、新装備を買うことにしました。まずはゴールドを引き出します。耐勢はこんな感じで統一することにしました。武道みたいに眠り耐勢とかが必要になったら、追加で買う方針です。錬金石がたくさんあるので、割と気楽に失敗錬金の装備を変えます。 というわけで、全職業分の装備を買いました。魔法使いの装備は別に用意する方針なので、合計で27個となりました。単純に5600万ゴールドくらい減りました。だいたい計算通りですね。そして、転職しながら、買った装備を装備していきます。ついでに宝珠も変更します。地味に面倒くさい作業です。仲間モンスターの装備も変更します。 それが終わったら、モンスター格闘場の装備品登録も変更します。かなり面倒くさい作業です。それから、虹の錬金石を使って、錬金効果を強化しました。1900個ありますが、過去の経験上、ほぼ確実に使い切ることになります。というわけで、今回も案の定足りませんでした。5箇所強化できなかったので、200個くらい足りませんね。でも、明日からまたぼちぼち貯めれば大丈夫です。